切りたんです今回はガンダムマーク2製作のパート9になりますそれではご覧くださいそれでは前回の続きからパテを塗ってから1日以上が経過してしっかり乾燥したのでヤスリをかけていきます今回は 爪楊枝ヤスリを使おうと思います。この爪楊枝ヤスリは、とあるモデラーさんが広めてくれているもので、この場では名前を伏せる必要もあるので、ここでは頭文字を取り、尊敬の意も込めて、N 先生と呼ばせてもらうことにします。これは、その N 先生のツイートを見て、それを参考に作ったものになります。このヤスリのいいところは、形状、番手 使用用途の自由度にあります形状と番手は先端のヤスリ部分のことで使用用途は爪楊枝の角度のことを言っています奥まったところにヤスリを入れる際ヤスリ面が爪楊枝に対して垂直を向いていてほしい時斜面になっていてほしい時その斜面の角度が鋭利な角度をとっていてほしい時といろんな場面に合わせられるということです悪い点としては交換頻度が多いところくらいで とても優秀な道具だと思っています。見てわかる通り、私はヤスリ部分の張り替えの手間がかかる代わりに、製作時間と爪楊枝の消費を短縮させた作りにしています。 どうやら爪楊枝ヤスリを使うのはまだ早かったみたいなのでペーパーダイヤモンドヤスリでやすっていきます。 大体の面が出てきたので届きづらい部分をつまようじやすりで整えていきます。 4カ所とも終わりこれでひけ処理が終わりました次は前面をやっていきたいと思います。 ななんとなく違う気がしたので少し変更してみましたそれではマスキングシールを貼っていきます。 印をつけてスジ彫りしていきます。 イドテープを貼っていきます。 かなり難しかったですがなんとかズレがわからない程度には位置合わせができたのではないでしょうか。 スジ彫りができたのでバリを取っていきます。 できたのがこんな感じです。いかがだったでしょうか。 今回の動画はここままでになります今後は前回までの繰り返しになるのでほとんどが後半のようなダイジェストになって解説内容もあまりない状態が続いていくと思いますその分1パートでの進行速度が上がるので最終パート数を減らせていいですよねずっとこのペースだったらパート500でも足りない速度でしたからねただ完成までは2年近くかかると予想されるので パート100を超える可能性が十分にあることを理解してもらえると助かります。それではまた次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。